Yeah. ああ。さあ。ええーはい。こ、こんばんは、大山対戦会です。こんばんは。さあ。あのー、ちょっと緊急企画ではあるんですけれども。うん、なるほど。あのー。ぎおさんと短波ためすぎさん。はい。 ちょっと格付けチェックああ、なるほどねなかなかこの2人ねあのー、直で対戦しているところあんま見たことないんですよねありませんあのーうん この動画を見てる人たち、この二人そもそも<笑>知ってんのかなってい う, う、ね、ところはかなりあるんですけど、はい、まあ二人とも西日暮里バーサス火曜日のスマツ X 東大戦でね、よく出ているそうですねはい、はい、人たちでね、そう、リアルな二人あ。あ、知ってますね。ありがとうリアルな方人ですね。確かに。知ってますね。知ってますね。ご存知でしたか。ご存知リアルな二人、うん。知名度が高いな。<笑>だからこの二人で、実、は、践、い、したらどっちが勝つのっていう、うん、そうですね。 俺ね、あのね、俺ね、いろんな人に聞いたんですけど、はい。あの、誰もね、わからない。<笑>誰も、いや、わかんな、いな。本当にね、いい勝負すると思いますよ。大体いい、小、う、物、ん、道始まる前ってさ、この人は勝つやろ、みたいなのあるじゃないですか。これ、ないんで す, よすね。予想つかないですね。予想つかないんだよ、この二人、はい。あ、じゃあ、あの、そろそろ、あの、そうですね。準備、はい、お願いします。始めましょう。で、うん。はい。 で、祇園さんが X 竜で、はい、タンパためすぎさんがもちろん S バイソン S バイソンリアル S バイソンです、はい、ということであいいですねこれだけでもうあコンボもできるもう手の内見せちゃう感じですか<笑><笑>これはできるぞとそういうことですねタンパためすぎさんやっぱねコンボできるねあの、アントビーうマイんですよね あん飛びなんかすっげえ、うん、練習してるーって言ってましたねまあでもどうしてもあのー、<笑>剣にあん飛びってニカさんに怒られるっていうのが<笑> あ, あ, うであの流れめちゃめちゃ好きですよね、うん、<笑> S 剣とかにもねあん飛びするからね、はい、やべ負けちゃ<笑>ガエルガエルガエルボタチしてもう10時半で帰っちゃうんでしょもうそうですね<笑>おっじゃあ準備運動も<笑>そうっすね大丈夫あっギオさん大丈夫ですか いや、大丈夫。まだ、まだ、まだ大丈夫。あまだ大丈夫。まだ大丈夫。ま、ギ、ま、リ、あ、ギリだと思うけど。まあ、でも、時間を気にせず。はい。<笑>じゃあ、ここから開始じゃあ、今から開始します。えー。はい、じゃあ、男道、はい、よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。<笑>イェーイ。イ 第2、実は第2回の男道。実は、幻の第1回があったです、ね。はい。ハルキゃる君とハイビキ君のやつがあれが第1回なんですけど、今回、あの、大山ニュートンでねー、あの、こうやって本格的に配信をしていくという感じですね。はい。はい。というわけで、お、ね、おーアントビ失敗アントビ失敗しました。まあまあまあまあ。やっぱほん、大会の緊張がね。腐っても大会ですからね。まあ、そうですよ。これ。うわ。そうなると、やはり、キャラ操作的には椅スバイスの方が簡単かなっていう。<笑>うわー <笑>これは波乗りですわあのね、タンパためすぎさんね、はいはい、もう味を占めてるんですね占めてますねあのー、もうダッシュストレッドだけで波動の出かかりはかなりね<笑>、はい、潰せるんで、うん、はいもうまあまあこういうね勝負であればやはりどんどん通じるところでところをやっていくっていうのが大事ですね、はい、すさあしかし お, おうまい波動拳真空あるよ真空ありますね出してい っ, った だっまあまあまあまあおわっハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 見たことないんですよ ね, でね。あんまりそうですね。そう。うん、さあ、はい、波動で合えち、ヘッドで受けて。やはり中距離のダストが怖い。投げてやっぱなエスケラ投げろってことですね。そうっす、うん。あのもう投げ受け見ないんで、もうダウンしたらアントビしてひたすら投げで殺すっていう。はい。そこですよね。あるんですが、そうなんですよ。<笑>この距離ではなかなかダストが強い。 竜がとしてはなんとかこかせた。1! あのー、今のポイントです、うん。あの、ヘッドしてからストレート。うーん。あれね、結構見えづらいんですよ。見えづらいっすね。杉さん、できますね、うん。なかなか。うまい中足あの、エンダ台パンを中足で潰れましたね。うんうん、そうですね。あれ結構ギリギリなんですけど。うん、しかしあんと B、ししビー投げに行く。様子見からお二、うん、つうまいさあ、どうするあん、とっとっととどとやばいっす ですけどただ、ゲージあるよ。ゲージはあるけど、うん、大事に。うわ上を見 て, いる見てます、ね、<笑>さあ、どこで行くか。おっち。ヘッドでかわして。いやー、これはわからない。ちょっと、っとバイソンが怖いですよね。おっち。さあ、これはおっと。うわ ー, あーファイナル炸裂炸裂しましたねー。かっちり決めていった。<笑>そうですね。ちょっと、 リオさんの方の波動が、まあ、もうちょっとファイヤー打ちたいかなってところは、ね、申し訳ない、この銃柵ね、うんうん、あの自腹で50円を入れるという<笑><笑>その音ですね自腹で S バイソンに乱入しなくちゃいけない、うん、<笑>そうですね S バイソンなんて世界に1人2人いるかいないかっていう<笑> 3人一時期は、ね、3人ぐらいいたんですけど、はいまね、今まともに使ってるのはさん<笑> だけなのでなるほど唯一無二ですわはい自腹対決ですアントビアントビうめえなあの自腹切り配信です<笑><笑>さあこれでて端はきついよおーっとシンクカウンターこれはするああきかない置き攻め行かないやばいこれはきつ い, いやどっかで勝利っあっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとと またファイナル言うてましたよ。そうっす。あ、セブンだったかな<笑>えセブンだったかないや、今30秒とで分待った。そうか、とかじゃなかったうん。あの、60カウントでファイナルだから。うん。多分あれはファイナル。ファイナルでした失礼。さあ、ちょっと恥はつらい。アントミって。半沢さん、ン半沢さん見てるから。<笑>俺、半沢直樹さんの正体、いまだに分かんないんだ よ,、ね、<笑>よく。俺も、ちょっと存じ上げないですね。ハドオー、ハドオー。<笑> あれ知ってる知ってるんですかあれは勝負行きましたね。行きましたね。え、うん、山本さん、は半沢直樹さん知ってるんですか、はい、<笑>まあ、それは後で詳しく<笑>波。波動波動で酔っ払いつつ様子を見たい。こかして、あのー、竜ってやっぱり波動拳打ちたいじゃないですか。うんはい、やっぱ、その、打ってから、うんはい、その、打っちゃいけない波動みたいなってやっぱあるんですか あー、やっぱヘッドの後とかね、短波パの後とかは特に S バイソンはちょっと嫌な感じがします。なるほど。あさあ、これ、どうなる届いちゃうんすよね。セブン投げる、うん、あの、これ普通に短波パ重ねた方がね、あの、有利なんですけど、うん、あの、今のは完全にビタで投げましたね。うん。おっと、<笑>ええ肉例じゃないな ?50 円肉例肉例のはず。 <笑>あ こ, のかかこの会話するっていう<笑>あのこれ自腹マッチなん で, そうなんですよね負けるとお金が減ります<笑>これがね確かにあの相手 の, それは悪魔だなあの色を変えたりとかして相手のクレジットをわざとちょっとちょろまかすっていうあのライアーゲーム<笑>あのそうですね <笑>そうあ の, あのリアルちょっとリアルですねリアル立ち回りもね試されるというこの自腹10先<笑>はねああ修羅だなお前ワンクレ使っただろうっていうセリフもいつかあの聞けるかもしれないですねあと<笑>で喧嘩が起こんなきゃいいんだけど<笑><笑>おはあさ真空あるよ真空あるけど、うん、短パンもあるのでうもう死ねるねーっとあードンっシャ合わせていった<笑>さあ 試合展開、まだ3回しかやってませんけど、うん、だいぶ手の内が。そうですね、いい勝負になってますね。アントビ、投げに行く。その後は、えー、うぅーワッ竜巻で切り返して、うどうしたそうあのー、竜巻暴れ結構有効なんですよね。う, ん、うーん、なるほど。まあでも、それを 見, て見られたらおしまいなんですけどあの、単波で切られるのは嫌ですよね。うん。<笑>上を見ている。 ここでアドバイスが入りましたあ、奥心。ガクガク。ガクガクでしたね。あ、うまいそう、はい、めくりたつ巻き、はい。そう、めくりたつ巻きは強い。強いですね。ひたすら、そう、ひたすらめくりたつ巻きで。<笑>さあ、表は通らない。投げてそう、投げも強いですね。小竜が、うわッチ。そう、この後気まずいですよ、竜ね。中盤。いやー、厳しいか。あるよこれは おぉ<笑>投げられちゃった。<笑>ちょっと中腰行きすぎ、見せすぎちゃったかなってとこですかね。ー、うん、まぁ、あ、あの、いや、積極的に今、あ、う、の、ん、いや、投げに行った感じです、ねうん。それがちょっとなんか中ボスになってしまったという。あ、今、さ、あの、義王さんが1で、うん、た、ぎさんが今3。おーっと、このよ展開はちょっと予想してなかったですね。ちょっと読めないというところですかが、ぎさんが若干リードと。ううとね、あのー、竜はね、とりあえずね、うん あのとりあえず波動拳打てる前にまず立つことが大事そうですねだからあんまり近寄りたくないですよねそう近寄りたくないから、うんうん、そのファイヤー波動、はい、そう多分こういう時とかに、ねそうそうそうね、あんまり近寄らない で,、ね、<笑>でアントビに行くのがうわこのままよきつ い, えつい今うまい、うん、あの中パン中ンストレートで3ヒットしたいうまいっす ね, 繋げていきますねやっぱこの男コンボはできるうん やり込みが見えますね<笑>。あのー、この集先やりますって言った時に、うんはい、あの、杉さんと義王さんに、それぞれ、はい、なんか準備期間とか調整とかやっぱ必要ですかねって言ったら、二、はい、人とも、はい、いや、 いらない<笑><笑>やるなぁ。もうね、でしょもうあ、ね、の、調整なんて、もうその時点でもう甘えだと、うん。甘えだと。そうそうそう。ね、いき、いきなりやんないと、やっぱり、格付けできないからみたいな。<笑>なるほどね。そういうことなんですよ。あのー、もう、あの、鍛えることは甘えという、い花山、薫。<笑>どっちでもなんか渋川豪儀っぽい感じしましたけどね。<笑>あ渋川豪、ね、<笑>の状態戦場みたいな感じでね。いつでもやれるよっていうのがね。<笑>そう。いつでもやる。<笑> まあ、どこでもやるとそうそうどこでも自腹でやると<笑>そういうお互い や, やっぱね<笑>リアルですねゲーマーの鏡ですわそうおおっと大昇龍押し置き竜巻投げてうちにないよこれはおいしいさあ投げに行くあ来たあこれはこれおっとダイオス優しいあ優し い, 優しいこれは擬王さんの優しさが出てしまった擬王さん優しいなしかしまだわからないしかし短波もあるのでさっさと殺したいところううさあ これは。おおー繋がってないけど。だああだめじゃないの。繋がってないけど。<笑>今今、まあまあ、当たりはいいっすよあ、まあ。そうそうそうあの勝っちゃいいんだよ。勝っちゃいいっすよ。勝っちゃいいんだよ。とここですきながまさかの両替。<笑>あすいさん両替に行きました、ね。百、ね、円で十分っていうのがそうでもなかった感じですね。前もそうですねあのさっき百円で十分って言ってたので<笑>あのそんなに。<笑><笑> これ、あの、下手だとお金が先につけてもある、あるんですかね。<笑> ち, ょっとっねっちょっと ATM 行っていいみたいな。いギブアップ。<笑>もしくは相手から借りるというのもありますけども。<笑>これはちょっと ね, <笑>ね、あの、運営をガチでやってる人はこれを見たら多分相当ガチ切れするんじゃない<笑>ちょっと怒っちゃう。怒っですけど。<笑>まあまあ、あのね。<笑> 緩、まあ、おおやかにやっていくのもいいんじゃないですかエボジャパンを控えている外国人がこれを見たらどう思う か,、うん<笑>う思うか。まあ、あちょっとあの4文字日本人大丈夫かみたいな。<笑><笑>あ、そうだ、ね、エボ明後日、明日とかでしたっけ明日かな明日か明日か確か明日。明日から3日間。なるほど。まあ、ある意味、エボの前夜祭と言っても過言ではない確、ね。確かに。うーん、豪華な<笑>対戦ですよ。さあ、スッチ。ただ、 あのー、固めて、固められるとやっぱね、龍もねそ、そう、こういうことされちゃうんで。のね、この後で勝利を出したくなんですけど、まあまあまあヘッド出すと負けちゃいますね。やっぱり、龍はね、灼熱波動でガッチリ燃やして、うんうん、ダウン取って、そ う,、ね、そ, うそうそう。何かしら、置き攻めしないとダメなんだけど、うん、杉さんが逆にやられてる。杉さん。うわぁ、杉さん、あのムーブやらしいな。っていうか意外と硬い、うん、杉さんが硬いですねー。<笑> 結構、杉さん、大会向きかもしれない。まあバ、バイソンってのもあるんですけど、どうしてもちょっと。まあ、なんて言ったって、あれですよ。うん、あの、西日暮里バーサスでこの前、はい、松木雄さんとか、うん、か3連勝ぐらいしたのかな。そう、殺してましたからね。X バイソンでですけど。X バイソンだけどね、<笑>どその時はね。終<笑>わっといきなり今日、あのー、開幕バックジャンプ、完全にバレましたね、はい、今のね、うん。バレてましたね。まあ、竜川としては前を取りたいとこではありますが、やぱりあーわっと、さあ、ハド、ハド、そう。灼熱出てきたよ。 うん、いや波動を打つと、はい、そのバイソン上行きたくなるので、はい、それをね、なんとか昇竜拳でね、こがねたいとこではありますね、はい。ただちょっと飛ぶ、ね、いい間合いで飛ぶんだよな。うわ、っち出た、ヘッドストレート投げて、それは、あ、優しい、優しい、優しい。優しい よっと投げてこれは投げておーえすごい。てかね、タンパーガードしてから投げるの結構難しいんですけど、ええー。あの、完全にギオーさんはその、戦いの中で培った、はい、あの、野生の勘で投げてますね。うーん<笑>あ、やり込みとかじゃないんだ。<笑>あれ、これ難しいんですよ、結構。確かに確かに。難しいですね。これは、お, おこれは潰した、うん、さあ、この前。は、あっと、逃げちゃったか。投げて、画面恥じ あ, のさあもう一回波動でお投げに来 た, ーたさあ大昇龍が真空ゃないかなー今の投げてここから全然あるからね越えう暴れに対して暴れていっ た,、えー、返したうーん間違いないこの男どうせ投げなんだろっつって真空でしたね今ギオさんさんで丹波為杉さんが 4, 4意外といい勝負、うん、いい勝負ですねシーソーゲームになってる、はい さあやっぱりこの2人は分からない分からないですね分かりません、はい、いい勝負をしてますよ、うん、あのー、ーあー今の落としたいな、うん、ただとっさに勝利はやっぱ用意してないと難しい感じがしますね、まあ、ジャンプも、うん、低いのは分かるんですけど、うんうんあのー、しゃがんじゃうんでそこから勝利を出しづらいのは、ねまあ、練習なんですけどありますね、うんうん、おっと関さんいやパーフェクトペースいやー タンパためすぎさんもね、あのーはい、ガイルから、エスバイソンという異例の、はい、まあ、俺がエスバイソン進めたのが悪いんですけど、<笑>はい<笑>、あのー。生まれ変わっちゃいましたね。転生しちゃいましたね。そう、はい。思いのほか、だから、すぐやめるかなと思ったんですよ、本当は。思いのほか気に入っちゃってね。あのう、知らないと本当に一方的にボコられますからね。そ う, そうなんですよ。はい、おわ、は、あ、置き攻め、投げに行く。絶対投げに行く。 うちこのストレーきちんなこの、うん。投げ、おう取ったうわやるよく前に行った、うん、粘りましたねいい勝負。はい。いい勝負。これは、いい勝負です。<笑>昇竜さあ、詐欺飛びに、ちょっと高いかなうん、竜巻きちゃった<笑>あ、ちょっと今ああ、ちょっと、なんとなくたなん、なんか、竜巻きでいいかっつって。竜巻朝からある。あの、どうしようかなって時に出ちゃったね。<笑>あの、ひでえことになる。あっとそんなこと言ってる間に、杉さんが取って、3の5。 あのー、このゲームは、はい。自分がいかに冷たくなれるかっていう、そうですね。ゲームでもあります。相手が S キャラなので、ひたすらアップして投げて殺すことも可能。えーまあ、勝負ですからね。そう。これ、通るだろうと っ, ったら一生やるのが、まあまあ、正解なのかな。はい。さ、いやーさ、刻んで、刻、待ってる。あー、恥は辛い。恥は辛いぞー。は辛いぞおー。おおあ、悲しいムーブ あれねー、たまにやるとねー、すごいねー、ムか、ね、つかれるやつ。飛ぶのって思っちゃいますからね。その垂直固めはね、結構ね、うん、落としづらいから。落としづらいですね。とか、普通にガードするしね。うん。あーこのペースはまじおしかし、入れ替わったよ。入れ替わったね。うわ投げがばれてた。う<笑>わっち。ハドを。さあ、ちょっとハードをしたいけど、ネジが欲しい。せーん。つらい。正代昇龍。昇龍。さあ、どうする うわ今そう、ね、ちょっといや今ねし、しゃがんでましたね。うん、っねやっぱ浅い、うん、竜巻は、やっぱああいうふうにしゃがんで透かせるので。そうですね、まあしゃがんとこかっていうのは、ね。うん。まあでも本当にちゃんと重なってればしゃがんでも食らうんで。うん、そうっすね、はい、2発目がね、コツって当たる。まあガードにはなるんですけど。ガードにはなるけど、うん。ただ S バイソンでもね、全然竜巻はめはできるんで。うん。うわ、見てる。おッチ。 いやー、ばいさあ、恥はつらいよ。おわああおわいやー、竜巻きは、やばい、うん。うーん、ナイスアド。ただ、ファイヤー欲しちゃったな。うまい、ダヤシ。いやー、なんかナイスダヤシ、うまい。さあ、うわっ、これが伸びてくんだよな。いやー、やばいなー。<笑>さあ、ちょっと、ぎさんが、乗ってきましたね、あのー。ねー、龍はね、もっとね、うん 強波動を打っていいんですよそうっす、ね、がっつり、うんはいそうで、どうせ上飛んでくるからそれをちゃんと勝利で勝ってっていうところから、えー、なんか、あのすごいね、うん、バイソンもきつくなってくるんですけど、うん、中, パ ン, 中パンはねそう、いいんだけど、ちょっとダメージレス的にきついんだよね、転んじゃうしね、あーっと<笑>あの、X バイソン戦だと結構ね、しゃがみ中パンチ ね, ね、かなり止まるんですけど、ね。止まる ダストが止まんないんじゃないですかね止まるかなあれは、あの、おわーって、うん。走ってる間なら、えー、当たる S バイソンも、はいはい。今も、あの、3回ぐらい当たってたんだけど。ええー。そっから、波動剣とかね。えー、うーん。そうですね。ファイヤーにつなげてやっぱこかせたいってのはありますね。さあ、ファイヤー波動。そっから。そっからそね、竜巻もいいし、いいんだけど。<笑>届かない転んじゃって。おわー、あー、うん、あのー、おわ、っ ハドを超ファイヤーにしたい。ここは落ちんだ。ああ、マイトビアやばい。うわっ、ちっうわあ。いやー<笑>あ。さあこれはちょっと杉さんの方が乗ってきてる感じがありますね。あのー、冷えてますね。うん、かなり冷え。鉛でこかして投げに行く。さあ、ギヨンさんもかなり冷えてきました。がー、これは落とされちゃう。おっと、中足ファイ波動 うまいうわちっそー。これは。こ、ね、れは。真空があるから。あっ、よく切あ切れた。あれね、あ転んじゃって。おお出るヘッド。当てなかったか。あのね、あそこでヘッド出すの結構ね、難しいんです。あ結構その、確かに、ね、起き上がりに、いわざヘッドを出す。はい、例えば、うん、ああいう風にあの、スパコンかかって出してる間は、あと、ディレイがかかるじゃないですか。かかりますね。そう。だから、思いのか早く出しすぎて、出ないみたいな、ね、なるほど。ことはよくある おお、これは、あっという間に圧倒している。<笑>おっと、切り返す。竜巻、投げられる。そうね、竜巻はちょっとね。やっぱ杉さん、う, ん、うまいな、コンボ。<笑>さあさ、3対8となって、案外ちょっと差がついてきましたと。そうですね。はい。まあでも、竜なら。いや、全然ありますよ。全然あるんで。はい、さあ、こけちゃって。 投げられるこの後、次さん行って帰ってが多いな<笑>行って帰っておわあ。おおあ今のは佐賀とを殺す時と同じムーブうーんなるほどストレート大パンストレートあれねつらいっすね<笑>あれはね<笑>ほぼレンガもどきになるのでうーん普通に勝利読んでればもう勝利で全、ね、然返せる技ではあるんですけどええーまあのー なかなかね、そワンクレメにやってくるとね、ね意外とね、出、は、際、い、とかをね、潰されるやつ。うてなかなかショリューん。<笑>うーん。さあ、あっと、投げが読まれた。てか、座れたね。うん、座れたね。<笑><笑>投げかけちゃった分、竜の方が投げやすい。お<笑> ー, ーセブン投げやすすぎ、セブンさあ、ターンパ溜めすぎリ、リーチ<笑>ここで、さあ、ここは一発壺なんでしょうか。一発ギオさんもね、ちょっとね、粘ってほしい。 やっぱりね、波動連発ですよ。強波動連発。ね、で、焦げたらすぐめくり竜巻に、はい、あの、ガムジャラに行くと。ガムジャパスすると。ただ伸びてくるんだよなぁ。確かにかな伸びて<笑>な。伸びてくるんですけど、うん、まあでも。う行、ん、って、いやぁ、この、この連携が。きついー。やばい、これは一発でもか。<笑> ありますね。メンタンピン3式ドラドラぐらいはあるんですか<笑>投げて。さあ、どううわ潰して。さファイヤーで。相手はゲージがないからね。受けられてもまあまあって感じです。いや、でもね、相打ちになるのもね、結構痛いんだけど、うん、台足台足ハードを、でも結構いいかもしんない。うん。ハードを。おーし地上から行った。地上から行ったがなんか、めちゃ空ぶってる。ちょちょっと地形かなどうかな うまーいターンにぶち当たる。今のはうまい。<笑>見てからじゃないうな気がしますけど。さあ、うん、ギオーさん。さ こ, こから、ま、投げる。なんか、エンジンが。どこまできたいか。そう、ちょっと近いかな。うん、投げられて。やばいうま い, うまい竜巻、そう、竜巻がね、投げられる。さあ、どうなる うわシックスオンで来たうわ<笑>大パーンやる<笑>杉さんストレートでーいやーート一発ツモでしたねというわけでトえー、今回の10詐欺、えー、勝者はタンパタメ杉さんでした、うん、お, めでおめでとうございますいいー<笑>じゃあ勝者にインタビューかあ、じゃあそうっすよねカそうですねト勝者にインタビュ ー, ビューしてもらいましょうカイ、はい、あ、じゃあマイクカい<笑> 名前とあと一言なんか言ってくれれば。えー、杉です。いやでもやっぱ、S バイソンが一番強いよね。あ、まあエス S バイソンが一番強い。おー強いと。なるほど。いや、だって X バイソンあれ、な、あれ何あれ<笑>なんかもうなんか大パン使うのがなんたらかんたらとか、グランド出せないし、ねえ。まあスパコンあるだけやん、ね、で。<笑> S バイソンの方が絶対強いです。はい。ねはい、というわけで、S バイソンが強いという杉さんの、ね お言葉でしたあ り,、はい、ありがとうございましたありがとうございましたいや ー, いやー分かっちゃったね分からせちゃいましたねちょっとね、えー、リ, アリアルすぎたね、まあ、やっぱ<笑>ちょっとリアル見ちゃったねかなり<笑>ここまで現実的<笑>現実的だね 13,、うん、13, 13次回はいや口は未定です、まあ、未定ですねなるほどはいまあ、はい、でも まあまあまたや る, や, るやりたいって気持ちが芽生えたら、ね、そうですね、はい、いつかやると思いますので<笑>はいあのー、すいません、はい、本当に大山にニュートンさん、ハゲさんに、ね、ご, いす ご, いご迷惑をかけてしまいましたが今 日, 今日やりますっていきなり言っちゃったもんだよねで。 大会始まる感じがね、<笑>今日なんであんのって思っちゃったからね。<笑>なんかみんな、みんなタバコ吸ってる人 ど, <笑>どうしたどうしたどうしたのみたいな。うーん。ね、まあでも、あのーはい、いいものが見れました。はい、よかったですね。すなんか、はい、俺得、俺得なだけかもしんないんだけど、これは。あとで、男さんは1万回再生してください。<笑><笑>俺だけでね。<笑> 1万は行くよ、これ。1 万, いく1万は 行, っていい行きますね。1万行っていいですね。うん。はい。 これを今日のおかずにします。ちゃんと<笑>しっかりしっかりはいあのくまなく見ます。食べてください。はいわかりました。というわけで、はいえー、タンパタメズギさん優勝おめでとうございました。おめでとうすよさんもお疲れ様でし た, でした。はい日々精進そうですね大事ですね大事はいじゃあお疲れ様でした。あ男さんとねあのあデレローさんです私はデレローですどうもどうもはいというわけですいませんじゃあありがとうございました。そうしの兄さんしのさんですね。そしのさんしの兄さんしの 兄, 兄, 兄さんですか。 はい。じゃあ、みんな、解散。すごいっすね。<笑>じゃあお、お疲れ様です。お疲れ様の楽しんでくださーい。男でした。えー、デレローでした。お疲れ様でした。